洗濯物がよく乾くこの晴れの日にチャイはそーの上で寝るのがだーい好きカリりもだーい好きたまにゆっくりと最高の体勢で寝ていると高いところから落ちる夢を見てこうなるのほんと。 晴れの日にソファーの真ん中落ちんって寝るのって最高だよね何にするのやめなさい、ちゃいのお洋服がもう下玉になっちゃうよねもう触らないでほしいわ離して、うん、なんてことをするのちゃいの髪を邪魔してそんなん女の子に対してひどいよねもう最低。 Ρ. 揉まないでゆらないでもめんつる時のあの小麦粉まぜる時みたいにしないでってもうなんてことするのじゃあいなはとろけるような口だけの感じで寝ようとしたら<笑> も, もうほわメロンメロンなあなあなあな 全部大変だね、う大めりょくてきだからこうなっちゃうの。<笑>